僕は死ねないから生きてるんじゃない君が君がいるから僕は生きたいと思ってる君が好きだからたとえこの先どんなことがあったとしても僕が君を守ってみせる。